やっぱりあれはただのポーズだったんですね。どうも、政治いろいろの学部です。ムンジェイン大統領の就任以来、韓国国内で長引いている日本企業への不買運動ですが、あちら側ではとっくに下火になっているというのです。中央日報の記事から引用しましょう。 日本ファストファッションブランドのユニクロが韓国で10万ウォン、約9600円のダウンジャケットを発売日の15日に完売させた。ユニクロは日本の高価ブランドホワイトマウンテニアリングとコラボレーションして作った製品をこの日オンラインモールとオフライン店舗を通じて販売を始めた。すでに早朝からオンラインモールでは WPJ ウルトラライトダウンオーバーサイズジャケット製品が売り切れとなり、ユニクロオフライン店舗前にはこれを購入しようとする客が長い列を作ったりもした。ホワイトマウンテニアリングは日本の高価衣類ブランドで、販売価格が数十から数百万ウォン水準になるが、ユニクロとのコラボ製品は価格が10万ウォン台ということで購入者が殺到した。 予想よりも早く完売したことで、準備物量そのものが少なかったのではないかという不満まで提起されている状況だ。韓国ユニクロを運営する FRL コリアは、昨年売上5746億ウォン、営業損失129億ウォンを記録した。売上は 40% ほど減り、赤字幅はより大きかった。 日本製品不買運動に新型コロナウイルス感染症による打撃が重なったためだ。韓国ユニクロはコロナ発生以降、店舗約50カ所を縮小している。とのことで、いかがでしょうか。この記事だけを見ると、日本のトップ企業であるユニクロが韓国でも受け入れられている。これは喜ばしいことだということになるんですが、 もちろんそれほど単純な話ではありません。この記事の本質を読み解くためには、まず、不買運動という補助線を引く必要があります。ムンジェイン大統領就任以後、2018年あたりからじわじわと韓国国内で盛り上がってきた日本企業への不買運動。端的に言えば、韓国国内に視点を置く日本企業の商品やサービスを 一切利用しない、購入しないということで、誰もがその名を知っている有名企業がターゲットにされています。公表されている統計データによると、韓国から撤退した外国企業は、16年に58社、17年で80社、18年には68社、さらに19年には173社と前年の3倍近くになっています。 さらに19年の撤退企業173社のうち、日本企業は45社となっており、日本企業の韓国国内での影響がいかに大きいかがわかります。具体的な数字は公表されていませんが、2020年、2021年も同様の傾向が続いていると思われます。もちろんユニクロも不買運動のターゲットの一つです。 ここではあえて犠牲者という言葉を使った方がいいかもしれませんね。大規模な不買運動のおかげで韓国国内のユニクロは軒並み業績を大幅にダウンさせ、ひどいケースでは前年比で5割近くも売り上げをダウンしたところもあるそうです。しかも不買運動そのものの原因が全く根拠のない文在寅大統領の反日政策にあるのですから、 日本としては腹が立ちますよね。本題はここからです。韓国国内のメディアによると、不買運動は2019年頃から少しずつ下火となり、今では過激な抗議運動もかなり収まってきているようです。この流れを受け、日本企業も業績を回復、ユニクロも韓国国内で新展開を打ち出し、成功させているということです。 冒頭の引用記事にあった新商品のダウンジャケットはユニクロには珍しく高級志向のアイテムとなっています。ユニクロの強気な姿勢は約10万ウォン、約9600円という商品の価格からも伺えます。日本企業の業績が本格的に回復したのはもちろん喜ばしいことなのですが、ここで終わってはいけません。何度も言いますが、 韓国国内の日本企業の業績不振の根本的な原因は一方的な不買運動にあるのです。そのことをすっかり忘れて、あるいは不買運動など初めからなかったかのようにユニクロの新商品に飛びつき、発売初日から長蛇の列をなす韓国国民。ちょっと切相がなさすぎると思うのは私だけでしょうか。もちろん韓国国内で 日本企業の商品やサービスが広まるのは悪いことではありません。ただ、原因があちら側にあるのですから、せめて、あの時は悪かった、こちらが間違っていたの一言があっても叱るべきではないでしょうか。韓国の一方的で身勝手な不買運動により、ユニクロだけでなく、多くの企業が業績不振に陥り、撤退を余儀なくされています。 現地企業が撤退すれば、その分雇用が失われ、数千、数万という単位の労働者が路頭に迷うことになります。収入の道を失い、借金区に陥った人も少なくないでしょう。過激な不買運動によって店舗が破壊され、商品が傷つけられたのはニュース映像でも映された通りです。こうした悲劇への想像力が韓国に、いや、 ムンジェイン大統領にあるのでしょうか間違ってもユニクロの業績回復を韓国との雪解けなどと表現してはなりません。それに不買運動は既に沈静化していると主要メディアは伝えていますが、メインの支持層が若者からシニア世代に移っただけという指摘もされています。シニア世代はムンジェインのコアな支持層とも重なるため、 不買運動はむしろより強固なものとなり、定着していく可能性があります。天秤外交、のらりくらり外交を得意とする韓国のことですから、きっと今後しばらくは不買運動を抑え、お求めきはおとなしくしているでしょう。そして、反日カードが必要になった時に不買運動を復活させ、日本に最低限の誠意を要求する。 最低限の聖意とはもちろんお金のことです。こうなってくると気になるのは未来のことです。不毛な反日スパイラルは果たしていつまで続くのでしょうか韓国は2022年3月に大統領選挙を控え、ムンジェイン大統領の退陣が確定しています。大統領が変われば反日政策にも出口が見えるのでしょうか残念ながらこの点については 悲観的にならざるを得ません。大統領が変わったところで、反日が魅力的なカードである限り、不買運動は継続的に繰り返されていくことでしょう。むしろ、ムン・ジェイン大統領自身が大人を間近に控え、より過激でインパクトのある反日メッセージを打ち出してくる可能性があります。ドラマのように土下座して謝罪とまでは言わなくても、大人の置き土産として、 不買運動の終結宣言ぐらいはしてもらいたいところですが、文在寅にそんな誠意を期待するのは無理でしょう。その誠実さがあれば、徴用工訴訟も、慰安婦問題も、とっくに解決していることでしょうからね。いずれにせよ、日本としては、今後も韓国の形だけの謝罪やポーズに騙されず、その裏にあるメッセージを注意深く読み取っていく必要があります。日本企業も、